リンンクチャンネルウマ娘プリティーダービーー登録1周年おめでとうございますリリースはまだかまだかと首を長くして待っているうちに馬みたいになってしまうのではないかと思っておりますそんな中発表された「ウマ娘」コンテンツプロデューサー石原さんの再ゲームス退職挨拶の中で石原さんは「ウマ娘のいい未来が見えた」と言ってますが。 うか。私もニンジンを栽培した方がいいでしょうか私も以前は「ウマ娘のリリースはよ」なんて言ってましたが冗談ではなくなってきちゃいますよねまあなんだかんだ言っても馬娘が好きなのでいつまでも待ってます関係者の皆さん本当にお願いしますなんでもしますからなんなら私も出してください。